皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之でございます。どうも、こんにちは。あ今、こんばんはか、こんばんは。えーと、まず最初にですね、こちら、成沢宏之の星空撮影塾決定版、発売しました。10月18日に発売しておりまして、今も注文して手に入れることができます。で今回の本はですね、あの3年前に発売した星空撮影塾のアップグレード版になります。 その前作がです、ね、もう完売しちゃったんですねで、まあ、機材も古くなってたりとかいろいろと撮影方法もこの3年間で変わっているので、えー、そういった部分を更新して今回あのご要望にお答えしてちょっと難しい内容も盛り込みましたただ、えー、初心者の方が楽しめない内容ではないので、えー、初心者の方から中級者上級者の方まで幅広く読んでいただけるととても嬉しいですこちら読んでください で、これの動画をですね、また後日解説動画をちゃんと作ろうと思いますのでえ、今日はライブ配信ダイエスト第2なんです。私のライブ配信毎週やってるんですけども、2時間3時間え大体やるんですね。なかなかえ結構ね、面白い話があったとしても、ついていけないというかえ、なかなか見切れない、長いからね。っていう忙しい方のために、今回のダイエスト版作っております。それでは行ってみましょう。 ニコンの高感度ノイズ軽減機能で高いとか標準とか低いとかありますけどあれはちゃんと意味があるのですかねあんまり変わる感じがしないのですがうんとね細かい星が消えてると思 う, こうあの高感度ノイズ軽減を高いとかにすると要はあのノイズをこう消しゴムで 擦ったよようなノイズリダクションをかけるんですよつまりはシャープじゃなくなるんですよねだから星取る人は基本的に切るんですよノイズ低減は後でソフトウェアでかける画像処理の時にかけるので撮影時に星がシャープに撮れてないとどうにもならないからとりあえず元々のデータを一番そのいい状態シャープに撮るために 余計なものは全部外してプレーンな写真を撮っておくんですよね。ただからそういう意味では好感度ノイズ低減機能は必要ないんですよ実は。ただ昼間の写真で例えば手持ちでちょっと暗い中で感度6400で撮りましたらパシャーッつってでちょっとねあの露出アンダーのところがザラついてますってやつは好感度ノイズ低減をオンにしとけばそういうところはちょっと滑らかになったりとか。 ありますよね暗い撮影地で月明かりがなく画像処理で持ち上げにくいくらい前景が暗い時照明などで人為的に照らしたりしますか前景を照らす月明かり月齢との程度が良いですかといい質問ですねこれねうんとねえっとこれちょうど今日書いた本で今執筆してる本があるんですよ それの、まあ、星空撮影 塾, 塾2なんですけど、執筆、今日その話題した、うんとね、方法が3つあるのかなまずその、後でハイライト空の部分の明るさを下げるっていうことで、最初から明るめに撮るっていうのがありますよね。だからヒストグラムがもう見た時に左側にべったりくっついてると、 そこってもう色情報がない、階調が残ってない状態なので、後でこう明るく持ち上げてもダメなわけですよ。ただからそこが、左、ヒストグラムの左側からこう、ちょっとでも離れるぐらい露出をすると。大体そうするとヒストグラムの山がど真ん中ぐらいに来るんですけど、それで取っておけば、後でこう補正しやすいよっていうのがありますが、これやると、これやると、その、下手したら露出時間がめちゃめちゃ長くなっちゃうので、 星が背になって映っちゃうという危険性があります。ただまあ方法としてはこれが一つ。で、月明かりですけども、月明かりはどのぐらいのやつを選んだらいいかっていうのはですね、その撮影場所の光害い具合によります。例えば、うんと、おスパチャの音がしたよ。あ大スカさん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。えっと、例えばですね、 うん、と例えば、まあ、桜の木があるとしましょう。桜の木があって、周りには街灯が何もない。うん、何もない。でも桜の木の後ろ、あえっ、ー、と、そこでやめとこう。でもまず、パターン1、パターン1、えー。星空があって、桜の木がありますと。で、周りに街灯何もありません。 で、光替えも少なめの結構真っ暗地です。で、普通に映すとシルエットになります。っていう状況だと、三日月ぐらいの細い月でいいです。三日月ぐらい、細い月でいいです。細すぎなくてもいいですよ。まあ三日月ぐらいっていうかこう、なんですかね。えー、なんていうのあれか。カチューシャじゃないや。<笑>なんか、三日月っぽい月だったら OK です。ですね。で、えっ、ー、とー、 例えばそこで、これがパターン1ですねで。パターン2は桜の木がありますと、周りには街灯がありません。ただ、光がいがありますと、えー、桜の木の後ろにちょっとふわっと光がいがあります。っていう風になった場合は、もうちょっと太い月の方がいいですね。半月ぐらい、半月ぐらい、半分ぐらいの月、半月ぐらいの月を背負う。背負って、こっちを取るって感じです。 そうする要はその月明かりがあっても月明かりが光害に負けたら手前が照らされないんですよだから光が具合で月の太さをコ ン, コントロールじゃない月の太さを選んで撮影に行くってのが大事なんですけど、まあ、この辺はね結構経験もあるしその光がいがあったその場所の光が具合にもよるのでこれだったらこのぐらいっていう風に言えないですけど 言うとしたら今の2パターンです。半月か三日月かっていう感じですよね。光 が, りが一切ないようなとこだったら三日月で OK。光がりがあるようなとこだと、えー、半月ぐらいあった方がいいですよ。ただ半月ぐらいの月だと多少星写る量は減りますけど、まあでも、手前の、それよりも手前の風景がちゃんと写って風景写真として成立することの方が大事だと思います。そこは星の写りにこだわる。 ここだわるととを一瞬忘れた方がいいと思い思ます企画名合成について教えてくださいお都市成形写真を撮る中で少しでも星を明るくしたいのですがあーなるほどその場合露出は明るい箇所と星の2箇所で撮って合わせるやり方がベストなんでしょうか。ハーフ ND とかを使用するのでは厳しいのでしょうか。フィルターをかますと明るさは出ないですねそうですね。 あのー、今おっしゃってるのは多分あれですよねうんとえっ、ー、と星を星に対して露出したやつをバーッと100枚ぐらい取りますそれ以外に下の風景が明るくなってるやつを1枚取りますそれを比較名合成するのがいいのかハーフ ND でやるのがいいのかっていうことですよね そうですね。うんとね、どっちでもいけますよ。ハーフ ND で使用してもいいですけど、でも、ハーフ ND 使うとちょっとリスクの方が多いかな。曇るとか、あと、うまくいかなかったら境界線出たりするし、まあそれは後で直そうと思えば直せるんですけど、ライトルームでは結構厳しくて、フォトショップ使うような感じになりますけどね。 とかあるんで、一番楽なのは別々の露出のやつをまあもう HDR 合成ですよね。やっちゃうっていうのが、その上と下で分けて撮ったやつを比較名すればいいと思います。で、星を明るく映すっていうことに関しては、えっ、ー、と、星に露出を合わせてやるっていうのがいいですけど、ただね、あの、比較名合成ってね、星を明るく撮ると星がうるさくないですか。まあ構図によるんですよね。私ね、比較名合成はね、 星は控えめに写っててほしい人なんですよね。だからその辺ちょっと参考にならないかもしれない。<笑>えっとね、また写真見せましょうか。さっきあったからさ。えっ、ー、とね。これね。えっ、ー、と、いきますよ。これね。ピッピッ。はい。えっ、ー、と。 これはね、これはね、あのー、下は3枚ぐらい、3枚ぐらいです。で、上はもう200枚、300枚とかもう合成、あそないしないが二百枚ぐらいと思う、200枚ぐらい合成して、で、下を3枚掛け合わせたやつと、上を200枚掛け合わせたやつを、 えー、2枚作ってでえっ、ー、とこの下3枚4枚撮ったやつから上にそのグラデーションマスクで上の方は消えるようにして1枚にしてるっていう感じなんですけどこの上の写真上の星の部分はね露出アンダー気味にしてますまあ自分はねん、えっとねあんまりね星写りすぎると結構まあ 嫌な感じというか、えーっと、ちょっとプライベートが丸出しだわ。えーっと、えーっと、あ、これかな昔撮った写真とかね、ほんとそういう感じだったんですけど、ディーンよいしょ。まあ、これは、まあ、これはこれでいいですけどね。 まあこれは月明かりの中だったからまだいいんですけどこういう手前の風景がしっかりと明るく写ってる状態であればこういう星がたくさん写ってるのもいいんですけどやっぱその暗いところに行けば行くほど星って明るく撮れるから線にするとちょっとうざめになるんですよね。 だから、さっきみたいな、その、都市整形で撮るんであれば、これもギリギリ都市整形ですよね、これね。これ、どこだっけえー、千葉だっけな龍門の滝ってところですね。龍の、ドラゴンズゲートですよ。龍門の滝ってところですけど、すぐ後ろにね、駅があって、めっちゃ明るいんですよ、これ。光漏れてますけど。まあ、こういう、で、ちょっと月があるんですね。まあ、そういう時に撮りに行ったんですけど、えー、そういう、手前が明るい環境でこそ、 なんか自分の好きな都市整形というかその星がそこそこ映ってるっていうあのほどほどに映ってるっていう写真が撮れるんですけどさっきみたいなあのおこれだねこれもそうですねこれはちょっとなんか星もうちょっと入れてもよかったかなって今あと今見ると後悔しますけど、えー この綺麗な、このなんか、他のところが邪魔されない程度 の, その星の軌跡っていうかね、まあ、その辺の加減は、そんなに明るく取んなくてもいいのかなっていう感じの人なんですよ。そう、説明が長い。だから、あの、参考にならないかもっていうお話でした。<笑>そこまで行くのにめっちゃ、うん、時間かかっちゃいましたけど、まあ、とりあえず、もしその、上と下で、えっ、ー、と、 やりたいんでであれば別々の明るさで撮っちゃっっった方が楽っすよっていう話ですねもしそれをタイムラプスにするとしてもえっ、ー、と一番最初の画像が風景が明るければそっから先暗くてもずっと明るいから比較名合成だからね、うん、だから1枚あればタイムラプスでも写真でも何とでもなるっていう感じですよね α7S と FE14F1.8GM でペルセーサ流星の動画を撮ってみたいと考えています。動画初心者の私に α7S3 の設定などのおアドバイスをお願いできないでしょうかおう、えっ、ー、とですね、星空の動画が撮れる設定、最低の設定が、あの、私ね、フレームレート落としたくないんですよ。写真家の人って結構ね、あの、フレーム、シャッタースピード落とすじゃないですか。その、例えばフレームレートを、 24フレームだとしたら、まあ、シャッタースピードが24分の1よりも遅いシャッタースピードにしちゃダメなんですよ、動画って。基本的には。その、カクカクしちゃう。滑らかにならないんですよ。なんですけど、その、どうしてもね、その、感度っていうか、その、明るさ、適正露出が得られないっていう問題で、まあ、15分の1ぐらいまでは許してもいいのかなって思うんですけど、4分の1とかさ、ね、2分の1とか3まで行くと、本当にカクカクしちゃって、 これ動画じゃなくてタイムラプスじゃないかなって思うぐらいもなっちゃうんですよね。で、まあそれでも撮れればいいってい人はもちろんいらっしゃるので、私は全然否定しないんですけど、うんと、私はね、あんまりそれやりたくないんで、基本フレームレートは24フレームをキープしたいんですよ。だからシャッタースピードは24分の1以下にはしません。で、えっ、ー、と、感度なんですけど、十万、10万、10万2400か。10万2400で F1.4 っていうのが、 ギリギリのラインです。星空の天の川の動画を撮るギリギリのラインだと思ってます。だから、この設定ができるカメラって多分3種類、現行品ではあって、α7S3、お持ちの α7S3、GH5S、デュアルイソーっていうのがあるんですね。あとね、シグマですね。シグマの FP が、えー、102,400 出せるんですよ。で、ノイズもそんなにない。で、F1.4 のレンズつければ、 撮れるっていう感じなんですけどね、でねえっ、ー、と、レンズなんですけど、まあ14の F1.8 でももちろんいいんですけど、おすすめはね、実はね、あんまり広角じゃない方がおすすめなんだ。うんとね、流星群といっても、まあ撮ったことある方は分かると思うんですけど、大きいの来ればいいですけど、まあ、そんな来ないじゃないですか。そんな来ないじゃないですかっていうか、あの、目で見て、おお流れたってなっても、 写真で見たらそんなにちゃんと写ってないってあるあるでしょやっぱそれはね広角すぎるっていう問題があるんですよ。その焦点距離がワイドすぎると写る流星がちっちゃくなるから目で見ているのって50ミリだからね私たちの目ってこれ。50ミリでうおーって思うやつはやっぱ14ミリ撮ったらえですよ。だからそういう意味ではもうちょっとね長い焦点距離の方がいいです。 えっ、ー、とね、24ミリとかね、いいよ。<笑>で、それこそ50、100って、その、焦点距離が、まあ、50ミリとか100ミリとかなっていくと、ちっちゃい流れ星でも、結構強く見えるから。そう、あの、ワイドだから、強いのじゃないと、ちゃんと映んないけど、焦点距離を伸ばすと、めちゃめちゃ弱い流星でも、結構色ついて映るからね。そうなんですよ。 でまあ感度も上げるのも適正露出的には大事なんですけどもやっぱ F 値を小さくその F 値を明るくしてえっ、ー、と単純にその光の量を取り込む光量を増やすっていうのはやっぱりねあの大事なことなので F1.4 推奨なんですねだから、まあ、14の 1.8 でも取れないわけではないですが映る流星がねちょっと、えー、少ない目なんですよで動画って5分も10分も15分も 回すすのって嫌じゃないですかだから短時間でたくさん流星を捉えるためには多少焦点距離を伸ばして小さい流星でも大きく写すっていう撮れ高を確保した方がいいのでおすすめはちょっと 24mm とかさ 35mm とか 351.4 とか 241.4 とかその辺のレンズを使うといいんじゃないかなと思います。でその星空だけを撮るんであれば。 さらにズームして 50mm の 1.4、100mm の 1.4 ぐらいまでいっていいと思います。もしジンバルに乗せて歩いて撮りたいなって思うんだったら 24mm の 1.4 とかね、その辺がおすすめかなって思いますね。うん。また何か質問あればどうぞ。あ、えっ、ー、と、あとね、その、えー、ピクチャープロファイルとかは、まあ、好みでいいと思うんですけど、カラーグレーティングやるんだったら、あの、 何でだったっけ ?PP8 かな ?PP10 かな ?HLG で撮ってた気がするけど自分は。まあ、その辺は、えー、とカラーグレーディングとかするんだったらちょっとあのログにしてやった方がいいですかね。どうしてもね、その多少赤めのノイズっていうかその夏だしね、センサーの熱ノイズってちょっと出るんですよ。その熱ノイズ撮るときってカラーグレーディングで直すのがよくてやっぱり写真 やってる動画が不慣れな人はそこでノイズ出ちゃうと α7s2 とかそうだったんですよねすんごいこっち側に赤いアンプノイズ出るんですけどそれカラーグレーディング撮れるんですよでも写真やってる人ってそのあんまりその時ね動画編集とかダヴィンチリゾルブでカラーグレーディングするなんて人はあんまりいなかったからそれがカラーグレーディングで撮れるっていうのも知らなかい人が多かったんですけど今はねやっぱ動画やってる人増えたから、まあ、そういう方法もしやってたらそういうので えー、ノイズカラーグレーディングでノイズ赤いアンプノイズが取れますよっていうのはちょっとお伝えしておきますねまぁ、あ、PP1 で全然取っていいと思いますよピクチャープロファイル PP1 で、まあ、自分は24分の1シャッタースピード落としてもね1 15分の1かなうんで感度が102400以上できれば 20万5千六百いきたいですね。でもね、F1.4 のレンズ使えれば、20万5千六百までいかなくていいかな。ん ?10 万、十万2千八百だっけ ?10 万2千八百か。うん。ですかね。うんうん。まあ、どうでもいいか。そう、そういう設定になります。はい。12万8千とかでもいいと思いますしね。はい。そんな感じの設定になります。ぜひ、試してみてください。あとは、なんだっけ大容量の。 メモリーカードをね、使うという感じですね、はい。はい、これで以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。えっ、ー、と、私のライブ配信ですね、毎週やってます。まあ、こんな感じで、えー、いただいたコメントに関しては私、基本的には全部返信をしています。なかなか初めて参加した方だとコメントしづらいよっていうお話もあるんですけども、いただいた質問に関しては、まあ、どんな内容であれ、私4倍、5倍ぐらいにしてですね、 返してます ん, でなんか私とのこうなんか筆談というかチャットをですね楽しんでいただければなと思いますねいただいたご質問は今後の動画のネタになったりとかあと私が執筆している天文ガイドさんのホドラ撮影クイックガイドこれのネタになったりとかしますんでどしどしご質問いただけると私の創作活動に非常に助かるのでえお待ちしております